介護付き老人ホームアビタシオンでございます。アビタシオンならいい老後。なのさ、四時です。安心できる暮らし、我が家のような居心地。アビタシオンならいい老後。なのさ、四時です。